心配してたあーちょっと天気がねー感じでやっぱりジャリか この先にですね、えー、もう一つ道の駅があるんですね鶴沼というところなんで、まあ、この辺なんか地図で見ても沼地的なところ多いのかな、まあ、そちらに一度立ち寄ってからその日本海の方にね、えー、海の方にへ続けていきたいと思いますあっそうだそうきましたこんな橋渡ったの 石狩川をなんか石狩川を今日何回か渡ってるな<笑>道の駅鶴沼までもう 1km っすね結構ここも主要道の、ね、うちの一つなのかな結構車通りバイク通り多いなこんな感じだな 左右方向です。続いて目的地です。いやいやいや、右じゃなくて一人だな。どこだどこが道の駅なんだいどこがあれなんだろうよくわからん。やっぱりトイレがあるってことここが道の駅なんやな。 ああこっちが鶴沼の、はいねはい、まあ沼で周りがキャンプ場なんだけどな。えー ちょっと道の駅自体は間違いやすかったけども道挟んで両側中だ な, がらなちょっと行き来しづらいとこだな、はいえー、ということで、えー、今日これで、えー、9つですねはいゲットできました、えー、しかもまた限定色シルバーということで、えー、5 9分の5半分以上 まあ検定色と、うん。これからあー海の方ですね。あい日本海の方に向けて、えー、走っていきます。えー、時間的にはまあだいたい1時間近いですね。52分と出てるので、まあだいたい1時間ぐらいで、えー、着くかなとは思うんですけども、えー、何分ね、えー、この辺初めて通る道になるんで、どんな状態なのかは。 もうグーグルさん頼みで、えー、走ってますので、まあ、どんなところにね、えー、案内してくれるのか<笑>しかも時間がですね今1時ぐらいですか<笑>頑張るしかないですねはいそれでは行きましょう なんだっけなえー、っとね福坊坊っつったっけかなここ、うん、今あの塚田町からえー、どうっちだ日本海側の方こにあった の方に抜ける、密着してますけど、お、道道十一号線。結構ね、こう、いい感じのハーブがね、続いたりして、いライダーさんの好きな道牌。およそ八百メートル先、右方向です。で、ええー。 やっぱり見えてきましたけど海だあ水浴もやってるのか右方向です続いて目的地は右側です右の駅満車だな多分な外国のところはな、ね、目的地は右側ですお疲れさまでしたさはあ初暑さだね はい、えー、今回の折り返しポイントですね、えー、あった日本海側、えー、海を見れました、はいで、これから戻っていくような感じですね、はいで今ので、えーえー、と全部で、えー、今回10個目でしたね、何気に1日では、あれだね、一番多いかもしれないな。 でえー、ここでね、えー、まあ折り返して帰る方向ではあるんですけどもおまっすぐ帰らずに、えー、もう3つ ほ, どつほど寄っていきます。ど<笑>っっだだるんだっていう話だね道の駅、東別が次の目的地なんですけども、こちらまでもう1キロぐらいということでしたけど結構大きい道出ましたね。 ああこれはい右方向です。続いて、右方向です。ですええー。右方向です。続いて、目的地です。はい、道、はい、の駅い に, い に, いに、なんたらほんたら東別到着です。 ということで、えー、本日11個目のビンズゲットしてきました。で今日ね、えー、まあ、時間の方3時過ぎてはいるんですけど、もう2か所ね、えー、2か所寄って帰ることにしてますので、えー、そうするとこのあたりのエリアもう一掃できるんでね。 あと残すはね、うん、何回走ると取れるっていう感じになるっちゃなるんですけどもね、うん、ただいかんせんそういっちゃ遠いいな。なうなんか大きいこれは川川を説教めて沼にしたのかなはいえー道の駅新四ノ 高校で す, ーです、ねえー、っとの湯ここし温泉か はい、えー、道の駅新篠津、本日、えー、これで12個目ですねはーい、えー、大量ゲットですすごいなキャンプ温泉付きのキャンプ場だあそりゃ集まるわで、えー、本日最後のね、えー、道の駅にこれから向かいます えー、最後は、えー、道の駅三笠ということでここからもう15分20分ですね20分ぐらいで到達、なんとか、まあ、ギリギリ幼児ってとこだなやっぱりなんだかんだで多分帰るのが8時手前になりそうな感じだねまだ大きい橋だなこれ何だろうはい およそ3 0 0ル先岡山を左方向です。 いいいやいやいやあと、ま、ここだな道の駅三河かはい三河だっけどだけ近い鼓の湯はそっちでこれが東に進みま す, ます続いて目的地は右側です<笑>目的地は右側ですお疲れ様でしたなんとなくそっちが道の駅っぽいんだけどあそうですね 道の駅三笠、よいしょ、帰りますか。はいえー、ということで、えー、本日最後の道の駅、えー、三笠の道の駅、えー、ピンズもゲットしてきました。あー長かった えー、ということで、えー、南富良野の、ねえー、辺りまで、えー、帰ってきましたで今回、えー、トータルで13個の、ね、ピンズゲットできまして、えー、全部で、えー、なんと94まで来ました、はい、だんだんこうゴールが見えてきた感じですね残り35個。うん ただ、ただ<笑>残ってるのがですね、あのー、北海道の北の方、海沿いですね、あのー、ルモイから宗谷岬行って、宗谷から紋別まで下ってきて、でまあ、大体そんな感じのところと、あとは石炭半島の辺り、あの辺り4つぐらい残ってますし、あとは函館周辺ですね。 まだ1回もねあの辺走ったことないですけども未開の地なんですね、うんいつかあこの盆休みで行こうかなとは思ってるんですけどもね、うんまあ、その辺を取れれば北海道の道の駅全制覇になるんですね。 いや、今年中の制覇が見えてきたかなっていうねう、感じで少し、もう少しね、頑張っていこうかと思いますはい、はい、えー、それでは今回の道の駅ピンズ集めの旅、えー、この辺でね、えー、締めたいと思います今回も最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた、セバノ